皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第9回、期間第3部、円と三角形です。じゃあ、早速行きましょう。まあ、円と考えると、データ構造として、あの中心点 C と半径 R で、まあ、十分の情報となりますですね。まあ、円の定義が、まあ、みんな知っていると思うんですけど、あの、XY 点で、 x-a の二乗プラス y-b の二乗が、あと、判定の二乗より小さいです。a と b が c の、あと、xy ということですね。まあ、この計算にすると、まあ、あの、スクエアルート取れないと、あと、丸め誤差がと広がらない。例えば、なんか、まあ、こう、あと、スクエアルート計算しないの、あと、円の中の外の件数はこんな感じとない で、えっと、円を考えると、ま、いろいろな言葉が出てきますので、ちょっとこれをリビューすると、あの、まあ、半径があるんですね。なんかこの、っていうことで。で、<咳>あとは長径があるの二乗ってことですね。スーコンフェーレンスが2のかけるパイかける半径。これは長さ、あと、この円の周りの線となります。 で、π が、えっと、たまに課題から、えっと、この π を使ってくださいという情報っ、っていう情報が入ってるか、それとも、まあ、前のとビデオで説明したの、π イコール2かけるアークコスサインオフ0ですね。あとは、あの、よくあるのは、なんかその、円の一部だけ、なんか、ケーキのスライスとして考えるとき。この中身の角度、α。 するとアがが考えられますアークがその円のの円ルファの一部だけで、す。で、アルコの、えっと、アルコのサイズが、ある、なんか、半径かけるアルファ、または半径かけるアルファ割り三百二の、まあ D、あディ、えっとディグリで来る場合。ディグリで来る場合、アルファはハーディアンで変更するってことが多いですよね。あと、セクタがこの面積ですね。アルファに囲まれてる面積となります。 で、セルフ、えっ、ー、と、セクターはアルは、α×r、えー、の二乗割にですね。あと、よくあるのは、あの、コードと、まあ、円の弦っていうことですね。円の弦と、このセグメント。セグメントが、アークと、えっ、ー、と、前のアークと、えっ、ー、と、円の弦の間の面積となります。ですね。そのコードが、えっ、ー、と、まあ、 えっと、線分がで、この線分のえっとポイントが円のにあります。ですね。このコードの p1 と p2 と中身のセンターをしていると、あの、ま、角度が計算することができます。どうやって計算するかというと、ま、この、えっと、前のえっと線分と線分の角度の関数が前のビデオで説明しましたですね。 で、えっと、まあ、中身の角度 α と r, r と半径の r をしてるとコードのサイズが分かることができます。これは、あの、p1 と p2 の i ですね。なんか p1 と p2 のセイメントのサイズが 2×r×sine の α 割り2ですね。じゃあ、えっと、これはちょっと考えてみてください。線が、abc の線と、 えっと、サークルの、えっと、中心点の C と半径の R があると、P1 と P2 はどうやって計算できますかですね。これはなんかあの、前のと線とポイントの距離とか、そしてあと、なんかその<咳>、その関数で多分これは計算ができると思いますので、ぜひちょっとこれ考えてみてください。あと、P1 と P2 と半径がしてると、 アルファとしを知らない場合ですね。この次のページのコードで、えっ、ー、と、C とアルファを計算することができます。ですね。P1 と P2 があって、で、そのサークルの半径がある。じゃあ、あと、センター点がどう、どう見つけるのかですね。まあ、P1 と P2 と半径がある。で、正を返す。で、まず D2 を計算してですね。D2 が、えっと、P1 と P2 の距離ですね。見てると。 で、半径かける半径割り D2 がデタミナント。サークルのデターミナントになって。で、このデタミナントが0より小さければ、あと、まあ、サークルにならない。っていうことですね。サーク0ではなければ、じゃあまず H を計算して、センターの X がこの式になります。で、センターの Y がこの式になります。ですね。まあ、実際には、あの、センターが2つがあるので、 ですね。それをすると、なんかピーチと B2 を逆にして同じ関数がえっと呼ぶこと、呼べ呼べればってことですね。じゃあ、えっと、次は三角形で考えると、この課題を見てください。ここは、えっと、まあ、あえっと、今週の課題となります。ですね。あと、ソイアミルクが入力が、えっと、このまあ このミルクの箱があって、で、このミルクの箱を斜めにすると、どれぐらい牛乳が、えっと、出るのかを計算してください。で、入力としては、まあ、この L と、この H ですね。あと、なんか、あと、深さですね。あと、この角度。で、知りたいのは、えっと、こちらの黄色の面積です。まあ、この黄色の面積を計算するのは、実は、 なんか白いの面積を計算して、L×H×W- 白いの面積で、あの黄色の面積となります。あとは、L と H と W の面、えっとまあ、ボリュームを計算して、でそ の, あの白の面積を、あとそれをマイナスにすることですね。で、これを考えると、まあ、あの<咳>次 の, あの角度について、 なんかこれはなんか角度と角度の関係ですよね。ここがなんか必ず90度とかであるとしてるし、あとこの角度とこの角度の関係があるとか、この角度とこの角度の関係があるのか考えると、この問題が計算ができます。あともう一つ今週の課題。 の、えっと、バウンディングボックス。バウンディングボックスは結構面白い、えっ、ー、と、課題です。バウンディングボックスが、ちょっと話が長いなんですけど、アイディアとしては、えっ、ー、と。レギュラー。ポリゴン。があります。で、そのレギュラー、ポリゴンが。なんか。<咳>あの。 回っている可能性があります。なんか、かあとそのローテーションする可能性があります。で、知りたいのは、このポリゴン、ロテーションしているかもしれないのポリゴンに対しては、この周りの一番小さいな四角形の面積を計算してください。 まあ、あのこのポリゴン全てであれば、これは結構簡単ですよね。なんか、あのこのポリゴンのなんか定義する点の最大の x と最初の x、最大の y と最初の y を計算するだけで、あの四角形のサイズを、えー、と計算することができます。ですね、ただし、えーと、このポリゴンの全ての、えー、と濃度ではなく、3つだけの ポイントが出てきます。どのポイントが出てくるかわからないけど、3つだけのポイントが出てきます。で、その3つのポイントと N、なんかポリゴンの、えっと、線分の数によっては、なんかその他のポイントを計算しないといけない。ですね。まあ、レギュラーポリゴンだから、えっと、1つの特徴が、 これの全ての角度が360度になりますので、その情報を使って、この3つのポイントから全てのポイントを計算してみてください。ですね。これ結構なんか、あの、面白い問題なので、ぜひ、手で計算してから、あと、これを計算しましょう。 この2つの課題を計算するために、次、紹介する関数が便利でしょう。まずは、えっと、三角形についてですね。あの、三角形の、<咳>あの、不等式が、まあ、これがありますね。三角形、ABC が三角形であれば、 A と B のサイズが、ABC はなんかその三角形の、えっと、線分ですね。A プラス B のサイズが C より良きい。A プラス C のサイズが B より良きい。B プラス C のサイズは A より良きい。これをしてると、なんか ABC が三角形であるかどうかを判定ができます。あとは、えっと、三角形の周りのベリメーターが、あと A プラス B プラス C。で、S が P の割りに。S は後で使いますので、これをしてるといいですね。 三角形の面積が b×h。h がなんか b の高さ。b からなんかその、えっと、a と c の角度の高さです。でも、なんかこの h がない面積がこのフォームラでしてます。三角形の面積が s、先の s ですね。s×s-h-a×s-b×s-c のスクエアルートです。 これは A と B と C だけで、あの、三角形の、えっと、面積を計算することができます。あと、あの前の問題に役に立つの、えっと内接、内接円と外接円についてお話しします。内接円か何かというと、三角形の中に一番大きく描ける円となります。ですね。 この一番大きく描ける円のいくつかの特徴があります。一つの特徴が、あの、その円とそれぞれの三角形の線分で、えっと、その90度の角度とあります。あと、その円の中心、中心棒が、えっと、三角形のそれぞれの角度の、えっと、角の二分分線。 となりますですね、これはあとアルファの二分分線とベータの二分分線とガマの二分分線でその三つの二分分線の調 査, 調査点があのその内接円の中心となりますですのでなんかあの三角形があるときに内接円をの中心を計算する関数がこれとなりますですねまずあと AB と BC と CA が で、<笑>その、あと、超、なんか、内接円の半径が、えっと、AB、なんか三角形の面積割り 0×5 の三角形のベリメンタです。ですね。まあ、これ結構面白い関係。<笑>で、あともう一つの計算のやり方は、ダブル。 ーサークルこの3つのポイントですよね。で、このあと、次は、なんかその内接円のと中心点を計算したいときですね。P1、P2、P3 が三角形のポイントで、で、これがセンター、あの内接円の中 心, 中心点と内接円の半径。 まず、本当にこれは三角形であるかどうかをテストしないといけない。ですよね。あの、半径がゼロであれば、あと、この三つの点が共戦の点となります。まあ、ああの<咳>、えっと、共戦の点となりますですね。共戦の点でなければ、じゃあ、L1 と L2 の、あの、角の二分分線、あと、二等分線を計算します。ですね。 まずこのレイシューシ係し計算します。レーシューが P1 と P2 の距離とピーチと P3 の距離のありですね。で、この P が、えっと、P2 のトランスレート。これはなんか、あと、バイスえっと、二分、二 分, 分、あと二等分線を計算します。で、これは、えっと、二つ目の二分等分線を計算します。で、この二つの線のえっと交差点が、 あの内接円の中心分点となります。じゃあ内接円じゃなくてえっと外接円ですね。外接円がえっとそのある三角形に対してその三角形の周りの一番小さなえっとそのそえっと三角形の外の一番小さな円となります。で、えっと 外接円、シークンサークルの、えー、と特徴としてにすると、あのその内接えー、と外接円の中心点が そ, のそれぞれのサイドの二、えー、分で、つまりなんかその垂直の二等分線となります。ですねこれは 分線分の半分半分と、この線分の半分半分と、この線分の半分半分が、この3つのえっと交差点がと外接円の中心部となります。ですね。外接円の半径がこ、このれで考えます。なんか、a 割り s i n of α と b 割り s i n of β。これはあと半径の二度となります。で、あの、 外接 A を計算するときに、こういうふうをなんかその、<咳>あの、A の真ん中のえっとペペディクラ線と B の真ん中のペペディクラ線、C の真ん中のペペディクラ線の、あの、この二つを、この三つの中の二つを計算して、調査、調査点を計算します。まあ、前の関数と結構似ている関数となります。では、えっと、このビデオがここまでです。 最後がポリゴンとコンベックスフォルについて説明します。